抜けませんみんなオランダに行ったら食べてみてジじゃャん私のおネイルこんな感じですこれのね使ってみたかったんだけどラメを下の方にこう散りばめてはいこんな感じになりましたもっちゃん<笑>おはフ 皆さんおはようございます。10年以上来ているトレーナーです。はい、イギリスに帰ってきました。こう、んで Why is that? Maybe,、uh, I think it's b e c a u s e towards the bottom of the tin. Maybe it's not got as much oil, so it's a bit dry. Oh, I see.、Yeah. Here's your bit of this. Hachimitsu a n e Mars. h I've g a pin. i o t a p y o u o p e n in my f t I've g o a p i o o t I've got pin n t i、oh, e g i n in t i e g i n in my foot. e o t a p i in my foot. a pin i m foot. i e g a pin in foot. i a pin in my t e g o a pin n m o o t i e got m t i e got a pin i t i e got a p n i o t i got a p f o t o a pin in f o e a pin in m あのブログも編集して今ね YouTube でも公開をしているところなんですけどもなんと言ってもその要因が抜けません助けてください皆さんどういう要因かというとまず空気ね日本にいた時のあの日本の空気今日は誰に会おうかなっていう家族にすぐ会える友達に会えるっていう気持ちお腹空すいたら道端でどこかで拾ってあっ拾っあのお店にすぐ行ける コンビニも二十四時間だし、なんか便利だよね<笑>。本読みたかったらカフェとね。 一緒になってるる場所もたくさんあるし私 UFO キャッチャー好きなんですけど UFO キャッチャーしたかったらもうそこら辺にゲームセンターあるしなんかなんか便利さだけじゃないんだけどやっぱり家族もすぐ近くにいるとか久しぶりに彼と帰ると日本の良さがねこう浮き彫りになると言いますかなんかやっぱ日本いいなーとか友達と家族と会ってはあ楽しいなーとかそ う, そういう時間を 日本で過ごしてててきたからここに来てシーンっていうねちょっと静かな生活好きなんですけどもちょっと余韻から冷めなければなと思ってる今日この頃でございますということで、まあ、編集も進んでるしご飯もちょこちょこ作りはしてるんですけどなんかしら気分が乗らなくてちょっとキッチンも散らかっておりますあとは食生活も見直さなければいけませんということで前髪も切りましたもう脱日本余韻で っていうことにしていきたいと思います<笑>ところがどっこいモカちゃんは綺麗な円を描きまして寝ておりますじュンじュン。あ〜毛取れてるよもか毛取れてるなんか合格っていう感じのね丸、ま、です あ, あとはですね私最近ジェルネイルの練習を始めました本当に始めたばかりだからあんまり綺麗じゃない<笑>ちょっとネイルの形とかねあんまり綺麗ではないんですけどもはいこういう練習をしておりました先にねメールを返していきたいと思いますあのカシャカシャ聞こえるのはですねニックさんが猫ちゃんのお手洗いを掃除しております定期的に、ね、中に入ってる砂を全部入れ替えるんですよ すごい誤さん。<笑>最近はですねこういうトラックスーツにもう縮の伸び縮みが来るお洋服にはまっておりますと着心地が良すぎても最近はねこのねあのアディダスとかナイキで足が太くても切れる形があるんですよはいそれをねもうたくさん試着して選びましたすごい激しいですね最近は太ったので ダイエットにも力を入れていいいきたいと思います今年こそはと毎年言ってますけどもあでもこれをもらっちゃったんですよ<笑>友達のバスがオランダ人でオランダで有名なハビオリクックっていうアーモンドペ ー, スペーストアーモンドが入ったお菓子なんだけどこれはね今日中に食べなきゃいけないので食べます<笑>これがね美味しいのみんなオランダに行ったら食べてみて あのね、こんな感じで字を書きますこれこんな感じハビオレクックっていう、えー、名前ですねこれがすっごい美味しくてなんかベーカリー屋さんだと少し高いらしいんですけどスーパーでどこでも買えるらしいんですねで柔らかいお菓子になってて真ん中に<笑>真ん中にアーモンドが入ってますイギリスであんまりない お菓子なので、大切にいただきます。日本でありそうだよね、でもね。うん。うん。アーモンド好きな方は絶対。一、う、回、ん。あ、もっちゃん出ておいで。もっちゃん出ておいで。そうそう、お財布持つ必要あるかしら。え、鍵はこれでしょまた白になっちゃった。 今日全部白ですねなんか手が届くコートが白だったのでこれを着ていきますまだ寒いですイギリスは11度もう5月なのに11度着ましたモカボーイですモカちゃんのヨーグルト買ってくるねカードとエコバッグ2個ジャスティン e c うーん。押さえ持した方がいいよ、ね、絶対ダメよポケットに入れるのは はいそれではお散歩も含めて猫、ね、ちゃんのヨーグルトとお野菜類を買っていきたいと思いますそれでは行ってきますみーちゃんお留守番だよはい行ってきます 日本でいうチュールですイギリちはんのののって る, これ見るのなんな<笑>夕ご飯は。 え昨日作ったスープケールのスープですチーズもいただきますこのチーズがねすごく濃くて美味しいんですよブロックで買いました、うん、ハッピーもかチュール食べてハッピー さっきまでねちょっと座ってだんだんしてたら爪が取れてしまいましたやっぱ右手をねよく使うからここがね取れちゃったのでネイルしていきたいと思いますでこれはねハートが、ま、取れたというか半分取れそうになってたので自分ではい自分で取っちゃいましたでもこれねすごい好きなんですよこの辺りこのように薬指と小指に。 ききいいの付けのけ好きなのでまた付けたいと思いますでもう今日からはねはい気合を入れてイギリスの生活も楽しんでいきたいと思いますたっぷりね日本の楽しかった日々には浸りましたので、はい、本当はね夏も帰ろうと思っていたんだけどちょっと用事ができちゃってできなく うん、帰れなくなってしまいましたなので今度<笑>いつ日本に帰れるはかはわからないです分かりないですはいじゃじゃん私のネイルこんな感じですなんかそんなにさ頻繁にやるわけじゃないんだけど集めちゃった ちなみにこのマイリーっていうブランドはイギリス で, で作られているものなのでアマゾンとかはね結構偽物とかあとは違う国から の, あのネイルがあるんですよねイギリス製のプロダクトを選びましたこの色はカリオカというやつかなでもう一つはこれラベンダーフィールドですね このねピンクめっちゃかわいいピンクじゃない<笑>紫すっごいかわいいんですよねこれもすごい好き本当にねうまくないんですけども本当にやり始めなのでめっちゃかわいいよこれトゥルーってした感じの色ですで私が今度多分この紫終わったら使ってみたいのがこちらのライトピンクなんだけどトゥルーってしててすごいかわいい ちょっと透明感感がある感じの色ですですもね私は今あのお気に入りの色はと言われたらオレンジなんですよなので<笑>これも買っちゃったのオレンジ2つこれはね名前も大好き Freshly squeezed あのフレッシュに新鮮に 絞, 絞りたてみたいな絞ったっていう感じの色 オレンジだけどこれはちょっと白っぽいオレンジ で, でこれはサマーサンセットっていう名前なんだけどちょっとね濃いめのオレンジですねこれも可愛いと思うこの上にパールとかつけてうんゅルーいきますよーはースタジスファインなので多分紫の後はオレンジにするこのブルーあたりもすごいいいのブルーあたりまあまあ考えときます、ね これにさピンクとかやっちゃうとトゥーマッチよね<笑>蛍光ピンクっていう感じだうんーちょっと合わないかなデザインさすっごい迷うこれにラメを入れてここに利き手じゃないからさ難しいなこれを置いてこれをねなんかアーチ型に置いてるあっお大きいかなこれ手じゃないからめっちゃ難しい あと1個ちっちゃいのがいいかな。この一番ちっちゃいのを端っこにつけるとどうなるのかなと興味津々です。こんな感じ。どう？みんなまあ、これで硬化してみます。これもね使ってみたかったんだけど、ちょっとデザインがね。思い浮かないので今度にします。うん、可愛 い, いかな？どうでしょうか？で、親指はさっき。<笑> これ一応さこれさ捨てるのもったいないかもう一回使おうかなと思ってここに親指にやろうと思うんだけどどうもみんなラメを下の方にこう散りばめてで真ん中にしようかなはいこんな感じになりましたちょっといろいろつけすぎちゃったしかもさここの長さが違うのちょっとここが短いんだけどこういうことってネイルショップで絶対ないよね 愛愛嬌、嬌こういういも出ます自分でするとちょっとキラキラしすぎたかな<笑>でも可愛いのでこれで、えー、数週間エンジョイします今日はですね以上です<笑>おやすみなさいちなみにこれがね私のボックスで半分待ってないんだけど例えばさこれ可愛いのねワンちゃんか猫ちゃんの。 なんだけど大きすぎて多分ネイルにつけれないのアマゾンとかあと100均とかで買いましたこれ可愛いんだけど親指につけれるかなこのスティッカーは100均で買ったシールですねこれははい日本の100均っていう感じですなんかオレンジが好きだからさこういうハードとかも買いました